ち ゃ, んとななちゃんとみっ ちょっと、これはスカートが短いような今時の制服のスカートってこれくらいが普通なんですかね 思い切って攻めてみるのあいやいや、早まるのはまずいですってだれにそこで何してるのにゃ薄暗い衣装失礼こそこそこそこ そ, こそ怪しいです、カマクホ 込んなのかと思ったのですよさあさあねそんな可能性があったなんて。 You're not gonna be 僕は楽しみな気持ちしかないよ。 魚のの尾びれなのかそこが問題ですね普段は人間の足で水に濡れるとお魚になるんじゃないですかななそういうアニメ見たことありますよそれじゃ雨の日は投稿できないってことになるにゃ不便や。にゃふむじゃあ雨が降ったら 誰かに背飲めるし素手でお魚を入れ 偽りのプロフィールで我々を欺き生徒会長として学園のトップに君臨しようともくるむ前代未聞の事件であるこんなことが許されていいのだろうかあ<笑> 忘れたのにゃ 自業自得って何にゃあれを偽るのがそんなに悪いことペットって分かった瞬間下に見るくせにミクはペットだって家猫だって楽しい学園生活を送りたいって思って頑張ってただけにゃ悪いのはミクじゃない悪いのはミクみたいなかわいい動物を下に見て 夢を見ることすら許さない。この学園とこの社会の王のにゃ。夢を見ることすら許さない。<笑><笑>むしろ燃えてきた。 神を張ったやつミク敵に回したこと後悔させてやるにゃ たのあっそれともは え<音楽> よく言われてるのを見てるとナナの希望が踏みにじられた気がしてつらかったからミクちゃんの選挙応援してましたもちろん陰ながらですけど会長選にライオンが出るからってみんな引っ込んじゃって。 でもみきちゃんだけは変わらずみんな平等に楽しく自由な学園生活をって目標を掲げ続けててまさかペットだったなんて思いもしませんでしたしきれいとだなとも思いましただけど間違いなくナナは勇気をもらったんですだからありがとうございます張り紙を剥がすくらいは ナナに任せてくださいねお瑠ちゃんミクの方こそありがとうね面と向かってそう言ってもらえて嬉しかったようんすっごく不本意だけど嫌なことさっさと忘れるためにもミクも自分で剥がすにゃこのミクうつり悪いし 案<笑><笑>の定選挙の立候補は取り消されたし。 でもでもこっちから願がいたけにゃだけど今回のミクちゃんの行動は今の学園に一石を投じたと思いますようん今回は手っ取り早く内側から変えようとしたけど本当はペットだって堂々と生徒会長になっていいはずなのにゃもっともっと好きな時に好きなところに出かけたり。 楽しくて安心できる場所を作ったりしていいはずなのにゃななたち自由にできないことが多すぎますよねそれを変えようなんてミクちゃんは強いですね本当にすごいです生まれのせいでできないことがあるなんて認めたくないミクは自分の実力を試したいのななちゃんは違うの ななみには。 7つの海が見たいって夢があったんですちっちゃなななみの大きな夢が こ, この子は誰<笑>魚のななみちゃんですよたまにですけどここで一緒にお昼を食べてるんですある日ちょっとした冒険から帰ってきて。 恋になってたなみみんなの前で夢のお話をしましたそしたら「ななみみたいなちっちゃなお魚は一つ目の海にたどりつく前に食われてしまうよ」って笑われてしまったんですねそんな大事な夢を笑うなんていいんですよ笑ってくれても。 でもナナミは思ったんです本当にそうなんでしょうかってこの前ミキさんとナナさんがお話ししてるところを見てました二人なら夢が見られるってお話それを聞いてナナミも仲間に入れてほしいって思ったんですまだ見えないけど この世界にはいろんなお宝が眠ってて楽しいことがたくさん待ってるはずなんです見つけたいですななみとミクさんとナナさんで<笑>ミクちゃん初めてみませんかさっき言ってた新しいことナナたちだけの 特別な活動<笑>もちろんみくたちの新しい活動えー、っととりあえず自由はを見めて楽しいことは大クラブへ、えー、せいぎゃ。クラブ名の即席感んが気になりますが楽しみだ 《完全に正論なのですまさか正式にクラブとして申し込むとは思いませんでした》向こうではに肉食獣たちは活動内容不明な小さな集まりをいくつも作って。 どういうことにゃ ニャンニャンニャンニャンうっせえなこそこそ弱いやつらが群れて次はどんな芸を見せようってんだんにゃっしょーしミクさんもうノーレスよあのなあお前らはただ集まってひっついてるだけで。 肝心な中身は丸っきしからじゃねえかそういう理屈でクラブとして認めらんねえわかるか詳しいことはこれから考えて<笑>それが甘いって言ってんだよだからお前らペットは他の動物たちから指さされて笑われ続けんだ野生のプライドを忘れた奴らは責任もねえ 傷もつかねえずるいことばっかしてあばっちゃらくて仕方ねえってなななななななななたちのことをそう言いますけどねあなただって裏でこそこそずるいことしてたじゃないですかあっととぼけないでください選挙前に あばくはり紙を大量に貼ったじゃないですかあのタイミングでみきちゃんに恥をかかせて生徒会長選を有利に進めるためにあなたがやったんじゃないですか嘘はいけないことですけどあんな風にさらし物にする必要はなかったでしょう何言ってんだ私はそんなことしなくても勝てる。 ミクが何者だろうと、最初から眼中にねえんだよ<笑><笑>言いたいことはそれだけか気が済んだら、どっとと帰れないにゃあ<笑>帰らないにゃ今からミクたちのクラブは 自由を夢見て肉食獣を打倒したいクラブになったことを宣言するにゃ、うんうん、やることはただそっ肉たちはいろんな勝負で生徒会長に肉食獣たちに勝って声面をかかせ へえ、面白え受けて立ってその勝負。 じゃねえよ。 すみませんつい勢いで川より身の部分が大事ですよななさんは何かやってみたい楽しいことあったんですか ナナはこの通りピッチピチですよロレスミクさんナナミのこと食べたくなりましたナナミちゃんアドリブですねみんなミクはお魚食べない系猫ちゃんなのにゃその代わりお肉が好き好物はハンバーグにゃミクちゃんもしっかりついていってる ミ<笑><笑>クちゃんもななみく 最近のシーン、急に撮り直しの回数が増えましたしナナの会話のテンポが遅くてつれてる感じになっちゃってるのかなって。 るにわ合せそんなこと考えてなかった。 ななみはななみのことだけを考えててアロリブやテンポもミクさんやナナさんがナナミに合わせてくれてたからそれっぽい形になってたのかもナナさんミクさんそれからナナミ。 ナナミたちはもっとなーんかいまいち手応えがつかめなくてもやっとするにゃーい、ね、え最初の頃はもっと順調に撮影が進んでたのにミクたちってもっと合ってる感じじゃなかったっけねえピーちゃん なんだか今さらっていうかタイミングのがしちゃってひーちゃんはさ元からミクたち3人の息が合ってるからこのお仕事を持ってきてくれたんだよね このお仕事が決まってからニクたちああしたいとかこうしたいとかそういう話を全然してなかった気がするにゃ2人とはもう付き合いも長いしなんとなくいつも通り楽しく大騒ぎしてる間にお仕事が終わっていく気がして2人がどういう風に役に向き合ってるのか。 このお仕事に望んでるのかも。分かったつもりでいて、全然聞いてなかった。肉クたち、自分のことも仲間のことも、アイドルとして、本当の部分を全然見てなかったんだ。しっかり向き合って、もう一度、仲間になるにゃ 誰かに合わせてもらうんじゃなくて。三人で並んで同じスピードで泳いでいきたいです。ママも年上ぶるのはやめます。必死で食らいついていきます。ママちゃん年上ばってたの？そうなんですか？いや年上ぶるというか。 一番お姉さんですししっかり周りを見なきゃって勝手に背負ってたんですでもそのせいでテンポを乱すことになっちゃいましたそれにその考え方は二人に失礼ですよね歳は関係ないです同じ場所に立つ仲間なんですから や役の話をさせてください。二人の気持ちや考え方を知って息を合わせていきたいです。ピーちゃん追いかけてきてくれたの？ いいちゃん足りないにゃミクたちはワイルドでとってもタフで最高にかわいい3になのニャ<音声>まずは体育祭のかけっこで勝負うゃニャってことで星しだ 失礼にゃ<笑>ななさん 次は合唱祭で勝負にゃミクたちはトリオの部で勝つてことで、歌のご指導お願いしますなんでですかとっても幻想的で、綺麗なお歌を歌うって聞きましたよななみたちに、そのテクニック… <音楽><音楽>うんうん、分かりまななみたちも同じ願いを持って戦ってますから。 ななはイワシになっちゃうの<笑>ミクたちもしかするとこのままずっと勝てないのかなえいろんな部分で力の差を見せつけられて分かってたけど。 この先もずっと負け続けるのかと思うと悔しくて寂しくって仕方ないのにゃミクちゃん大丈夫ですかここのところ戦い続きでしたし疲れたなら休んでまた休んで何か変わるのかな ミクは誰にも縛られたくなくて自由になりたくて生徒会長に立候補したりクラブを作ったりしてやれることはやってでもどれもうまくいかなかったにゃ今までやってきたことが無駄になるのは心が砕けそうになるくらい辛いけど。 さっさと負けを受け入れた方が傷は浅いんじゃないかなってだってこれからもきっとこの繰り返しだもんみんなは知ってたのに肉だけ気づかないふりしてたこの気持ち抱えて生きていくのがペットなんだって<笑> そばにしちゃうと余計つらいにゃ な, ななみちゃんはどう思いますかつらいならここが嫌になったならそんなことを考える必要のない場所に行くのはどうですかそれってどういうミクさんは路地裏に ナナさんは野原にナナミは池の底に元いた場所に戻るんです勝負も上を向く必要もない場所に行けばいいんですよあきらめてここから去るってことですかそれは嫌ですナナ自分を変えたくて 思い切ってこの学園に来たんですけど勇気はそれっきりだんだん今をやり過ごすだけになってきてあとはもう卒業まで粘ろうってそれだけだけどミキちゃんと出会ってナナミちゃんが声をかけてくれてみんなで過ごすうちにだんだんここがかけがえのない場所になりました 毎日が楽しくなってきて勇気が返ってきてやっとナナは始まったって思えた自分の限界はここじゃないって顔を上げられるようになったのに今さら失うなんて逃げるなんてナナは絶対嫌ですしがみついてでも話すつもりありませんよミクちゃんもナナミちゃんも同じ気持ちじゃないんですか ごめんミクちゃん期待を裏切るようなことを言って弱いミクを見せちゃってごめんえあ、ああ目ナもつい熱くなっちゃいましてミクもナナちゃんと同じ気持ちだよきっとナナミちゃんも。 夜明けになっったたに葉っぱをかけてくれたんだよな、ね、みも思っちゃったから何も考えずに楽な方に流れてみたらどうかなってだから「それは違うよ」って言ってほしかったんですこの集まりはなくてもよかったものだったなんて思いたくない。 のみたちにとって意味がある場所だって信じたいです意味ならありますなくなっても見失っちゃっても新しく作っていきましょうだってママ達これからですもん心をさらけ出してやっと一つになれた感じがしましたもんダメなところを見せて悲しみを慰め合って れってすごく弱い生き物っぽくて嫌だったけど案外悪いものじゃないかもしれないにゃ戻るべき場所は路地裏でも野原でも池の底でもない肉たちはここから始まってボロボロになってもまたここに戻ってくるんだ次の勝負は 文化祭です。いけそうですか？うん。一歩。勝つまで逃げない。可愛い動物たちの粘り強さ見せてやるにゃ。 姿勢を失ってるからってバカにされてるだけどその代わりに柔軟さを手に入れたからミクたちは出会ってひとつになれたのにゃどうあがいても変えられない部分なら生かして強みにしちゃえばいいのにゃ弱い自分を認めるのはまだ少し怖いですけど。 そこから見えてくる勝ち筋もあるんですね弱みと強みは裏表でつながってるちょっとだけお利口さんになったら見えてくる景色も変わるんですねそうミクたちはおいしいところ取りな獣。恥ずかしがらなくてもいい胸を張っていくにゃそれに、うん ミクたちは野生を完全に失ったわけじゃないよこんなに勝負に勝ちたいって思う気持ちは熱く燃えたぎるような思いは間違いなく野生由来だもんピピピピピななたまってきましたななみも熱々ですゆれがこになっちゃうのよしよしよー それでね思いっきりかわいい喫茶店にしたいと思ってるんだけど猫カフェなんてどうかニャです、えー、喫茶店はいいと思いますよもっといろんな動物が来られそうなカットホームな感じが欲しいですね内装は統一感のある雰囲気にして ふわふわなクッションを置いてあったかさがある感じにしたいですふむあむほっとできる感じかにゃお家に帰ってきたみたいなお客さんをお迎えするときはおかえりなさいって声をかけましょうおかえりなさいおかえりなさいって笑顔で言われるとその場所の位置に みたいで安心しますしあったかい気持ちになれますからナナたち。 ダメだったん で, す、ね、でもとっても楽しかったですなかなか手応えはありましたねめげずにこれからもこの調子でいきましょう よかったな悔しいけどよお客たちからしたらお前らの店が一番だったってことだ最優秀賞なんて所詮は教師が勝手に決めたことだし店はお客がいなきゃ成り立たねえ本当の1位はお前らだよ 以外に自由を夢見て肉食獣を打倒したいクラブなんてふざけた名前つけるクラブがあってたまるか。 と気にしてたみたいだしよ。やっさ言いたいことあるなら早めに言っとけよ。 BG はできませんね好きな場所で楽しくやるのが一番ですから クラブ名をつけて、ナナたちの活動は変わるんでしょうか ファンの子たちがナナたちのドラマの主題歌に合わせた どれどれ このららの打ち上げパーティーでも耳みは脳内ボタでお願いしますアハッ正直思ってたよりも大変だったにゃだけど思ってたよりもずっと楽しかったななちゃんやななみちゃんとお仕事とか演技 アイドルの話をたくさんできたのも収穫にゃなかなかないですもんねそういう機会って二人のお話を聞いて自分に問いかけてまっすぐに演技と向き合えた気がしますミクさんとナナさんと一緒で本当によかったです撮影は二人と本当に同級生のお友達になれたみたいで。 楽ししかったですななも学生の頃の思い出がよみえるようでえじゃなくてまさに青春って感じでしたよねそうそうだから撮影が終わりに近づくにつれて寂しくなったりもしたにゃこのまま終わらなきゃいいのにって思ったりもしましたね そうなな、ね、とやくと気持ちを重ねていろんな景色を見て一緒に悔しくなったり嬉しくなったりふんばったりして今はまるで一つの冒険が終わったような気分です。 クたちにはやりたいことがまだまだたくさんあるからにゃたとえばネコ、ね、ちゃん限定ライブとかウサギんせいでミュージカルとか 見つけたお宝だよこれから3人でやりたいこと心からあふれる の物語はここから。